通称キンプリの平野氏を、岸優太、神宮寺優太の3人が所属事務所を退所すると発表された。平野と神宮寺は来年5月に退所、岸は5月にグループを脱退して来年秋に退所するという。長瀬門と高橋海斗は事務所に残って2人で、キングプリンスとして活動を続けるという。 アイドル業界に衝撃が走っているが、実は、週刊女性プライムはすでに脱退しているメンバー岩橋玄樹を含めた貴重な6人の金プリの姿を報じていた。以下は、2022年10月12日に配信した記事の再掲載です。10月9日まで3日間にわたって三重県の鈴鹿サーキットで開催された F1 日本グランプリ。 新型コロナウイルスの影響もあって、3年ぶりに日本での開催となった最高峰のカーレースには、悪天候の中20万人のファンたちが集結。感染に訪れた VIP たちも多く、岸田総理をはじめ、中尾明慶山議員、そして、近畿絆の堂本光一も来場していたという。週刊誌でカーレースに関する連載を持っているほどの F1 マニアの堂本さんは、 現地観戦に大満足の様子でした。SNS にレーシングカーの写真も投稿したのですが、その奥には後輩のキングピンスの姿が。彼らは F1 出場チームとパートナーシップを結んでいるホンダの CM を担当していますから、その撮影で訪れていたみたいですよ。スポーツ上記者。 岩橋も入るよう6人で自撮り、ホンダの公式 SNS では実際に会場内で撮影したと思われるメンバーの姿が会場でたまたま目撃したファンたちからは歓喜の声が上がったがそれ以上に嬉しいサプライズが待っていた元メンバーの岩橋玄樹さんも同じ日に鈴鹿を訪れていたんです21年3月に岩橋さんは持病のパニック障害のため キングピンスを脱退し、ジャニーズ事務所も退場しています。現在は個人でアーティスト活動をしていますが、岩橋さんはグループのファンから今でも愛されていて、キンプリが6人揃った。と感動の声が寄せられたんです。同スポーツ上記者。岩橋は SNS で F1 観戦に訪れ、メンバーたちと再会したことを報告。幸せ。 感謝、大好き今日はそんな1日でした。キング・アンドプスのみんな、ありがとう。とコメントを寄せ、キンプリポーズを披露した。SNS では、感染スタンドに姿を現したメンバーたちが、一つ上の階にいた岩橋さんに手を振る様子や、岩橋さんも入るように6人で自撮りをしている様子が目撃されていて、変わらないメンバー同士の絆を垣間見ることができました。 6人の集合写真の公開を今か今かと待ち望むファンも大勢いますね。同スポーツ上記者。いつになっても、いくつになっても、守り続けるメンバー同士の絆こそが、キングピンスの魅力なのかもしれない。10月9日まで3日間にわたって三重県の鈴鹿サーキットで開催された F1 日本グランプリ。そこには、ホンダの CM を担当している。